みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。えっ、ー、と、夏休みの季節がやってまいりました。世間様は夏休みの季節がやってきているみたいです学生さん。学生の皆様、夏休み楽しんでいらっしゃいますでしょうか。エンジョイ様バケーションしていらっしゃいますでしょうか、まあ。今年もそんな季節がやってきまして、滝沢先生、こっちに来て企画と呼ばれる通称巡業と。 えー、そういった企画をですね今年も実行してみようかなと思います。まずは去年の様子を、えー、ご覧いただきたいと思います。VTR スタート。どうもみなさんこんにちはアフタービートミュージックスクールギターコーポション大和でございます。2日目の今柏が終了したんですけれども、まあとにかくまあテンパってテンパってな1日でございました。まあまだまだこれから今スタジオが終わったばっかりなんでちょっと駅前の方に行ってまああの記念撮影とかもしたりしつつな日々を迎えるわけなんですが。ねえ なんか、そんな感じで移動中でございます。どうも皆さん、オフタビトミュージックスクールギター科講師の滝田でございます。本日はですね、一応新宿の3日目ということで、えっ、ー、と、その柏でイフして入れたことがですね、すごく起きました。こちらに26名様の方がいらっしゃるんですけど結構減ってこんな感じです。 新宿は暑いぜということでございますはい待ってろよついてくるんですか、ま、待, ってる待ってろよえっあ行く行 く, あ行くぜ行くぜ<笑>、まあ、加藤さん行くん行きたいんですけど<笑>いすいません行く皆さんこんにちはアフタービートミュージックスクールギターカッコンションタリでございますなんだかんだで実は横雨の愛知らですねさりげなく終わっておりましてで今こちらは東山公園ですか東山公園はい。 東山声のスタジオ24633時間終わって、えー、っとこれからちくさんに寄らするぜじゃあ本日は本当にええー、ルルルルルル<笑>じゃあこちらで1本締めで終わりにさせていただきます どうも皆さんこんにちは滝沢でございます。えー、私なんと10分の超クレース で, で、ね、スタジオについて、えー、今4スタジオの前に来たんですけれどもちょっと突入をしてみていいですか。ごめんなさい。どうもこんにちは滝沢と申します。すみません到着いたしました。ごめんなさい。どうもこんにちは。<笑>えーえーえー、とにかくえらいえらいことにえらいことになっております。えらいことになっております。これどうしましょうかね。これどうしましょうかねということでございます。ちょっと後ほど。 とりあえず今その大阪の梅田のスタジオが終わりまして、まあこんな感じで、まあまあ本当にすげえ、すごい。どうも、ふたびとミュージックスクール、ー北ーシ士の滝沢でございます。えー本日は9月1日日曜日のえと時刻は夜7時半って感じですかね、すごい、もう大阪の方はですねもう半端ない、たくさんの方々に集まっていただくことができまして、でお店さんはもう早々に諦めて、もう公園に来ました。 <ス><ス>いや皆さん、皆さんえー、と結構、初めましての方、すごく多いという感じか、て初めま し, めまし<ス>、えっと、てばかりみたいな感じで、皆さん、その周りにいらっしゃる方、皆さん、はめまして同士で。 まあ、全然誰やねんって感じになってしまうかもしれないですけどもまあその滝沢の集いだからきっといい人に違いないということでまあその普通にいろいろと音楽の話したりとりあえずギターは絶対共通してるんでそのギターの話とかでなんかちょっとこう仲良くなったりとかして繋がっていただけると僕としてもすごく嬉しいなと思いますそしてそのこういう場で自分で呼うなんですけどその滝沢さんと話してみたいなんて思っ て, る思ってくれてる方がいらっしゃいましたら本当こういう時は喋んないとそうなんでどんどん話を上げてどんどん握手してなんかどんどん写真撮ってとか。 どんどん、なんかなんか、なんかこう、なんか、ハグしてとか、かそういうので、<笑>なんか、全然やってください、とりあえず、今日は本当に皆さん、ありがとうございます、それでは乾杯とさせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい。はいえー、皆さん、えー、大阪最高、乾杯 ありがとうございます。 といういわけですごいこう、てんやワんやといいますか、バタバタといいますか、まあ、そんな中でもすごく楽しい日々を過ごさせていただきました。本当に去年、各会場に集まってくださった皆様、本当にありがとうございます、心から感謝しております、そして、なんかこう、てんやまんやばたばしてて、本当にご迷惑をおかけしまして、すみません、でもすごく感謝をしております。で、まあ、今年もね、本当、大丈夫かな、どうしようかなみたいな感じで、なんかすごいこう、不安な気持ちもすごく大きくて、うまくいくのかなとか、なんかちゃんと無事たどり着けるかなとか<笑>。 そういった不安も大きくて、どうしようかなと思ってたんですけれども、やっぱりすごい楽しみにしていますとか、また来てくれないんですかとかって、そういったリクエストもすごくいただきますので、もうよし、行こうと決めました。せっかく行くことを決めたからには、各会場をいろいろ回ってみたいなと思いますので、もし皆さん、ご都合がつきましたら、会いに来てくださるとうれしいなという感じです。いろいろ話をしたりとか、握手をしたりとか、写真を撮ったりとかして、なんか楽しく時間を過ごしましょう。とりあえず、今回。 去年の反省を生かして、既にスタジオを予約しております。各会場でできるだけ大きいスタジオを探して、そこをも既に押さえてやると。というわけで、ちょっと日程と場所のほうを発表させていただきます。8月27日、水曜日。こちらは宇都宮でございます。宇都宮。Beat c l u さんというスタジオの A スタジオですね。夕方4時から3時間。で、28日、木曜日は柏です。 柏のダグアウトさんというスタジオさんの C スタジオで16時から3時間。で、翌日29日は金曜日、新宿のノードさんというスタジオの一番大きい G スタジオで3時半から3時間。で、翌日30日土曜日は名古屋でございます。で、去年と同じ名古屋の246というスタジオさんの一番大きい7スタジオで夕方4時半から3時間という感じです。で、最後、31日日曜日は大阪。 でございまたぶん、多分梅田駅の近くだと思うんですけれども、ベース・オン・トップさんというスタジオの一番大きい1スタジオで、えー、6時から2時間という感じでございます。ちょっと大阪だけ予約が取れなかったので、2時間になってしまうんですけれども、まあ、限られた時間の中でたくさん楽しい話をしたりとかしていきたいなと思っております。今回はちゃんとネタを仕込んでいきますので、ちゃんとこう楽しんでいただけるように頑張りますということです。まあ、去年の日程とあんまり変わらないんですけれども、11月くらいに、 沖縄とか九州方面か、それとも北海道の方面か、どっちかにちょっと飛行機を使っていこうかなとかって考えておりますので、秋口ですね、考えておりますので、そちらの方も、えなんだよ、福岡また来てくんねえのかよというがっかりした方もです、ね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。ちょっと上か下かどっちか決めたいんですけれども、飛行機を使っていこうかなと思っております。とりあえず、今回は水曜日からスタートして、宇都宮、柏、新宿、名古屋、大阪みたいな日程でございます。本当ね。 どうなってしまうんだか、僕は今、すごいとてつもなく、とてつもなく不安でございます。大丈夫かなと。ちゃんと人集まってくれるのかなみたいな感じでね、なんかそんな感じで、とてつもなく不安になっております。まあ、去年、すごいこのね、ぎゅうぎゅうのスタジオにこの詰まってしまって、もうね、うわ、もうこんなん来たくないわ、ほんともう来りたわなんていう方も、一応、反省を生かして、それぞれ大きいスタジオを撮ったりとか、そのスタジオライブできるような、すごいでっかいスタジオを撮ったりとかしているので、ちょっといま一度、ご検討いただければという感じでございます。 それで、今回もその参加費とか、えー、別に大丈夫ですし、前もってその連絡をいただく必要もございません。それぞれのスタジオ代とかをその僕が全部持ちますので、まあ、お気軽にフラット。えー、予定あいたからちょっと行ってみようかな。今日、武田さん来ていると言ってたなみたいな感じで来ていただけると嬉しいです。それで、まあ、今回もまた・・・ スタジオの中で何をするかは全く決めていないんですけれども、ちょっと僕がちょろちょろ演奏したりとか、質疑応答みたいな質問をいただいて、それに答えたりみたいなことをしてみたいなと思います。参考までに去年何をしていたかというと、大体の会場で僕が1曲、2曲、3曲演奏しておりました。で、柏のほうではなんかこう作曲の仕方みたいな。 質問をいただいて、まあ、ホワイトボードを使って、その僕が即興でその作曲をしたりとかして、なんかちょっとこう演奏させていただいたりとか、あと、名古屋の方では、なぜかこう鍵盤を弾いて、鍵盤の素晴らしさについて語らせていただいたりとか。でその 大阪のほうでは、翔太君という男の子がいますして、まあ、その子がね、竹田さんと一緒に演奏したいみたいな感じで、2人でこう、ね、同じ曲を日本のギターで演奏したりとかして遊んでおりました。なんかこういうのをやりたいとか、こういうの聴きたいとか、もしありましたら、なんかこうまとめておいていただけるといいかなという感じでございます。で、まあ、今回もそのちょっといくつかお願いがございまして、まずそのお願い第一でございます。お願い第一あの、ま、た寄付を お伏せをもしよろしければでいいんですけど、もしよろしければ、そのお布施といいますか、寄付といいますか、カンパみたいな感じで、ちょっといただけると、お気持ちだけでも読んでいただけると、すごくうれしいです。<笑>それぞれの交通費とか、ホテル代とか、スタジオ代とかを合わせて、もう、誰も来なかったとして、誰も来なかったとして、10万円くらいの確保出費の確保はしてるんですけれども、もちろん、その出費がねあの、軽くなれば軽くなるほど、正直、やかにうれしいので、まあ、本当、お気持ち程度で。 大それ で, で、今回も1000円以上、もしご寄付していただいた方には、えーとまあ、ちょっと去年と同じになってしまうんですけれども、その滝沢ギター .com オリジナルピック5枚と、手書きのメッセージカード。それで、ステッカー1枚ですね。ちょっとこれで今、まだ発注していなくてあの、実物がないんですけれども、まあ、こんな感じのデザインのステッカーになる予定です。これらをセットで。 皆様に差し上げたく思いますので、もしよろしければ、もししよろしければ寄付をいただけますとすごく幸いでございます。なんかこう、あれ、どこですか、<笑>封筒とかになんか入れて、なんかこう渡してくださるとすごく助かります。もう何でもいいので。で、その際にもしよろしければいいんですけれども、お名前とメールアドレスを書いてくださるともっとうれしいです。 あの後日僕からそのお礼メールみたいなのを書きたいので、お名前はもちろんそのハンドルネームとか YouTube アカウント、Twitter アカウントとかで構いませんし、もちろん本名でも構いません。それで、アドレスのほうも別に携帯のアドレスとかじゃなくても、Yahoo とか Gmail とか、そのアドレスでいいので、まあ、何かしらこう、ね、あの後日僕からこうちょっとこうお連絡できる連絡先を書いていただけるとすごくうれしいなという感じでございます、えー。そんな感じでしょうか。で、一応。 これも結構前の DVD になってしまうんですけれども、僕がその自費で作っている、なんかこう、強速 DVD みたいな、えー、これはまあカッティングギター の, その DVD なんですけれども、なんか CD と DVD とテキストがついているような、こんなのとか、あと、在庫がデラ余りしているステレオキッチンのこの缶バッジセット、えー、こんなのもですね、その持っていきますので、もしよろしければこの辺のお買い求めいただけると、すごく、すごく助かります。 特にこのバッチの余りっぷりが半端ないので<笑>作りすぎたっていう感じです結構いいんですよこのバッチ、えーまあステレオキッチンバンドのグッズになってしまうんですけれども、えーまあ、よろしければご検討くださいませという感じですというそれがビ、えー、とお願い1でございますでお願い2が、えー、と今滝沢ギター検定ってやってるじゃないですかその滝沢ギター検定の課題曲 C, C こっちかな、えー。それを覚えてきてくださると嬉しいです。C1、C2、C3、どれでもいいです。えー、そのスタジオの中で皆さんでこう、ね、ガッと一気にこう演奏するみたいな遊びもやってみたいなと思いますので、もしよろしければ C1、C2、C3、どれでもいいです。覚えてきてくださると嬉しいなと思います。ちょっとみんなで合奏して、うわーおって楽しみましょう。それで、えー、3つ目、まあ、これは普通に基本的なことなんですけれども、 あのそのスタジオの中とか、そのスタジオが終わった後のその、ね、なんか打ち上げというわけじゃないですけど、その飲食をしているときに関して、えー、未成年の方はその喫煙とか飲酒とかはちゃんとなしな方向で、NG の方向で行きましょう、えーと。一応僕はそういうのをこう、ね、結構こう 気, に 気, をし気にしているというか、しているつもりなんですけれども、ちょっ と,、ね、ょっとやんちゃな気持ちもあるかもしれませんけれども、その辺は我慢していただけるとうれしいなという感じでございます。それで、その次、4つ目。 えー、と基本的に今回、ビデオカメラを回していきたいなと思っております。えー、僕がその巡業から帰ってきたら、えー、自宅でそのビデオを編集して、なんかこの巡業まとめ動画みたいな感じで、えー、また YouTube にアップロードしようと思ってるんですよ。なので、ちょっとこの姿が映りたくないというか、その顔映したくないなんていう方は、ビデオカメラがこう、 からちょっとこう遠ざかるようにするとか、あとちょっとこうメガネしたりとか、なんか帽子かぶったりとかっていう感じの、なんかちょっと僕の一方的な落ち着きになってしまうんですけれども、そういった ご, 力ご協力といいますか、ご理解をいただけますと、すごく幸いです。僕もその、ね、あの撮影をしながらそういう方がいらっしゃったら、あ, あれはちょっとあれそういう方なのかなと思って気を利かせて、あまり撮らないようにしたりとかしますので、えー、そんな感じで。 ご理解、ご協力をいただきますと幸いです。逆に移、移りて移りてみたいな若者の方は、どんどんその映る努力をしてみてくださいませ。普通に YouTube にこうガンと乗っけようかなと思っております。それで、お願い4つ目。新宿はさすがにもうほぼ地元なんで OK なんですけれども、もう宇都宮とか柏とか名古屋、大阪はもうね、行ったことがないので、土地勘が全くないんですよ。 なので、スタジオの後に行くお店さんとか、もし詳しい方がいらっしゃったら、なんかこう先導してくださるとすごくうれしいです。まあ、ちょっと僕は一方的にお任せをする感じになってしまうんですけれども、なんかこうね、周りのお店のチェックとかしてくださるとすごくうれしいです。結構なんか各会場でそういった方がいらっしゃって、僕としてはすごく大助かりだったんですけれども、なんかそういったご協力をいただきますと、最高にうれしいなという感じでございます。 とりあえずそんなと、ころかかな、なんか言おううとと思ったの。ああ、そうだ、忘れてた。えー、とまた今回もそのギターを持っていこうかなと思います。でも僕、今回車を売っちゃったんで、あの全部電車で利用するつもりなんですよ。なので、アコギ、たぶん、まあ、多分マーティンを持っていくと思います。あのマーティンあの、マチコさん。 を持っていいくと思います。ビルコさんはちょっと今回は自宅で待機かなって感じなんですけれども、もしビルコさん弾きたいよという方は、この動画のコメントにビルコ弾きたい、ビルコ引きたいって、そうですね、10件以上あったらビルコを持っていくように、10件以上あったらビルコを持っていくようにしていきますが、10件満たなかったらマチコしか持っていかないぜという感じです。結構大変なんです、移動が。で、で今、 マチコさんはあの指板修正のリペアをしていて入院中なので今手元になくてお見せできないんですけれどもまあその巡業の期間には間に合うと思うのですごいもうね元気はつらつな町子さんをえ皆様に。 皆様の手元にちょっと置いて、実際に弾いてみたりとかしていただければなと。僕がいつも実際に使っていて、超気に入っているギターをです、ね、触って楽しんでいただければという感じでしょうか。別にスラム奏法とかやっちゃって大丈夫なので、中に大豆が入っているから、まあんまり揺らしすぎるとガラガラうるさいんですけれども、そんな感じでスラム奏法とかして遊んでみてくださいませ。そんな感じかなぁ、うんまあ。まとめますと、 オフのごご協力いいただけますとすごく嬉しいです。とくしで2、夢心地という課題曲をできれば覚えてきてくださると嬉しいです。3、えー、未成年の方はその飲食喫煙は絶対ダメだよということ。で、4、えー、今回ビデオカメラを回したいと思いますので、えー、ご理解、ご了承くださいませということです。5、先導してくださるとすごく嬉しいですという感じです。まあね、なんかこの先何が起こるか全然わかんないですけれども、本当に何とも言いますけれども、なんか大丈夫なのかなっていう。 あの気持ちがすす。ごく強いですもちろんその皆さんと会える気持ちというか、その楽しみな気持ちもすごくあるんですけれども、大丈夫だろうかという不安な気持ちも正直なところ、すごく大きいです。でも、まあ、やるからと決めたには、ね、 楽しみにしておりますので、ぜひご都合をつけて各会場はびべ来ていただければなという感じです。それで、九州方面とか沖縄方面とか北海道方面の方、11月とかにもしかしたら行くかもしれませんので、そちらのほうも期待してみてくださいませということです。じゃあ、告知以上でございます。たぶん言い残したことはないと思いますので、よろしくお願いいたします。ホームページもありますので、ちょっと概要欄のほうから URL にプッと飛んでいただいて、そちらもチェックしていただけるとうれしいなという感じでしょうか。それではまた。 違う動画でお会いする前に直接お会いするかもしれませんけどもまたお会いする暇 で, です。さよなら<笑>